こちはローーです今日はですね、暇すぎる人に超おすすめなたった一つの趣味っていう話をしていきます。僕がおすすめする趣味の中でも、たった一つ一番コスパがよくて一番人生に役立つ方法があるんです。それをお話ししていきます。僕のチャンネルではこうしたコスパ生活だとか、えー、人生の生かし方だとか、海外生活のリアルについてまとめています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。今日はですね、たった一つ 趣味おすすめの趣味をお話ししていくんですけれども何か結論から言うと本を読むこことでですこれ聞いてみてみどううしょうかあなんだ本読むことか大したことないなと思った方も結構いらっしゃると思うんですけれども実際何で本がいいのか本を得て本で得た情報をもとに自分の人生に生かすってことがすごく重要なポイントになります。 ここれどういういとか、例えば僕がブロガーになったりだとか例えば僕がシェアハウスの管理をやったりだとか物販やったりいろんなビジネスをしましたそういった情報ってどこから来てるのかっていうと全部本から情報を得ていますこれを聞いてみてどうでしょうか実際に本を読んでああこれよかったなで終わる人って結構いると思うんですよだいたい 99% の人が本を読んでそのまま満足して終わるっていうふうに統計データが出ています それぐらい本をもとにいろいろ読むんですけれどもそれを自己満足に使っている人が大半なんですこれが超もったいなくて何がおすすめかっていうと本を読んで得た情報をもとに行動に移すこと自分の人生に生かすことっていうのがすごく今日のお話のポイントになりますおすすめのポイントは何かっていうと本を読んでそれをもとに行動することこれができればすごくいい趣味になってきます すごくコスパがいいいっていう話をした何 で, でいいのかっていうとやっぱり本ってその著者書いてる本を書いてる人のあらゆる人生が書かれてるんですよなんで例えば多くが失敗談だとか成功談って結構書かれてますよねその成功に至るまでの過程が書いてある本だとか伝記だとか小説だとかっていうのも全部ストーリーになってます、うん、ストーリーになってるものがほとんどですそういった意味でも自自分分…が失敗せずに自分 が失敗したかのような情報を得るることができる人生のソースを人生の情報を得ることができるっていう意味では本がすごくいいんですよねそういった意味で僕は情報収集のツールとして自分の人生を生かすために本を読んでいますこの目的を作ること自分の人生に生かすために本を読むっていうのが新しい新しくはないですね面白いおすすめの趣味の一つになりますでプラスこれ何がいいかっていうと知識ってなかなか消えないんですよ 例えば僕が読んだ本でいくとブログで月30万円稼ぐための方法だとかっていう本を56年前に読みましたそれを読んであなるほどなこういうふうに稼ぐ方法もあるんやとかなるほどなこれだったら銀行辞めて仕事できるかもなっていうふうに思ったのがきっかけでブログ書いてあるとかあ何ていうかな物販例えば越境 EC というふうに言われていて例えば中国のアマゾンって言われているタオバオから 商品を輸入っていう方法もあったりだとかっていうふうな情報を本で読んでああなるほどこういうふうにすれば、えー、お金が稼げるのかとかこういうふうにした仕事を辞めてあの情報収集しながら自分の好きなように生きていけるんだ な, なとか思ったりできますそういった意味でも本を読みながら本を読んで得た情報をもとにじゃあ実際自分がやれるんだとどうすればいいのか。 というのがすごくおすすめのポイントになりますで実際あの本を読まずともあのウェブサイトだとか YouTube を見たら全然情報いっぱい転がってるやんという方もいらっしゃると思います正直そうですただただあの本だと情報収集が深掘りできるっていうポイントがありますでなんで本がいいかっていうとやっぱり本に出てる情報っていうのはすごい深 情報が多いですで逆にウェブサイトで得られる情報って浅い情報が多いですよねプラスあのフェイク情報も結構流れてきています例えばあの収入源を上げるための方法だったりだとかっていうふうな形で上げられた中でもその人が本当に収益を上げてるかどうかっていうのが分からないだとか嘘を書いてるかどうか分からないもう本が嘘を書いてないっていう 100% 嘘を書いてないっていうわけじゃなくてそういった意味でも自分が信頼できる著者信頼できる本の書き手 の本だけをひたたすすら読むこともできたりするっていうのがポイントになりますえす、ー。深い情報を収集する時は本で浅い情報だとかライトに最新情報を得る時にはウェブサイトを使ったりだとかっていう形でサイト情報の収集方法を分けるっていうのがポイントになります。でえー本 をお す, すめするもう一つの理由はやっぱりあの自己承認欲求を満たされたりだとか自分の満足度がすごく上がりますこれ何かっていうと本を読んだ後って何かすっきりしませんかあこの本を読んだんだとか、えー、なんか満足感がありますよねそれ満足感だけ得たらダメなんですけれどもサイトウェブサイトだとかあのウェブのブログを読んだだけだとそんなに達成感ってないのに本を読むとなぜか知らないけど達成感がありますよねそれと同じように達成感を味わいながら 自分が好きなジャンルをどんどんどんどん突き詰めて読めるっていうのが本の要さですなので、えー、本を趣味にするとすごく人生がより効用が上がってくっていうのがポイントになりますなので僕自身も、えー、一番読んでいた時で言うと一番大体、えー、読んでいた時で言うとあの月に1冊あちうな<笑> 1日に1冊ですね1日1冊月に30冊は読んでいたんでどういうふうに読んでいたかっていうともう情報収集する目的で読んでいましたで 本によって読み方って変えれるのがいいんですけれども僕がやっていたのは自分の人生に生かすために情報収集をするツールとして読んでいたのでもうひたすら読みながら自分に当てはまるところだけをピックアップしてで試すために LINE、えー、を引いたりだとか、えー、箇条書きにしてメモしたりだとか自分がやりたいなとか検索したいな深掘りしたいなと思ったところをメモアプリでメモして、えー、家に帰って検索したり実際にその商品を購入したりという形で行動してみました。 そうすることによって自分の人生を生かすための情報源として本を読むことによって自分の趣味が広がっていくっていう中でもやっぱり本を読むのがおすすめかなというふうに思っていますそういった意味でも本を読むことによってたった一つおすすめする趣味趣味として本を読むことによって自分の趣味の幅を広げれるんじゃないかなというふうに思っていますまずは皮切りに島だな人生暇だな面白くないなって思う時は もう本を読んでみてくださいただただ本を読んでなるほどこういう人生もあるのかとかあこんな人生だったら僕も私も再現してみたいなっていうふうに思ってそれを実行して自分だったらどうするかっていうふうに形作っていくのがよりいいんじゃないかなっていうふうに思っていますやっぱり本もいろいろな形があっていろいろな本があります、えー、いい本もあれば悪い本もあるとで実際本って全部読まなくていいと思っています僕は なぜなら自分の人生に生かすために本を読むからですなんでその人生の中で自分が今必要だなって思う情報であればいいわけですよ例えば子育ての本を僕が今読んだとしても子育てする予定がないのに本を読むのも意味ないですよねそれと同じように、えー、自分が今必要な情報って何なのかっていうのをピックアップして自分が今必要な情報にたどり着けるような読み方情報を収集するための読み方をするとすごくいいです なので自分が好きな情報、自分が好きなジャンルに特化させながら読んで、で、プラス趣味として 暇, 暇つぶしの一部として読み始めることによって自分の人生がよりよくサイクルが回ってくるのかなというふうに僕は思っています。プラス本を皮切りに情報源を広げていくっていうのがポイントです。えー、サイトの情報収集だとかネット検索だとか。 あとは好きな YouTuber を見つけたりだとか好きな著者を見つけたりだとかその中でも映画を見たりだとかっていうふうに実際に例えば旅行に行って実際にその現地を見たりだとかっていう形でもういろんな情報源が広がっていくんですよね。 情報のののの広ががりりをを得るるためめに皮切ととして一つ目の一歩目として、てつ目目歩本を読み始めるっていうのがおすすめのポイント。今日は暇つぶしに本を読みましょうという話をしていきました暇だな人生暇だなと思う方はぜひぜひ本を読んでいただいてそこから一歩ずつ自分の人生がより良くなるためにはどうしたらいいのかというために情報収集するというのがポイントかなというふうにお話をしていきました今日は本を読みましょうという話をしていきました今日の動画がいいなと思ってくださった方はいいねボタンを押していただいてまたチャンネル登録もよろしくお願いします